それではアンダー30ブロック移りたいと思いますまずはじめに福島県福島市からわだちの皆さんです主に東北の社会人を中心に構成されています邁進する東北人をコンセプトに力強い演舞をお届けします昨年の日立の国よさこい祭りで2022年度作品「波動を」を初お披露目させていただきました 今回も同じ作品になりますが、さらにパワーアップした波動をお楽しみくださいとのことです。それでは、わだちの皆さん、よろしくお願いいたします。わだちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 you <laughs> 超えた先絶景を。 その先へさあの本願が